アザロフの休憩所来ましたまずここで様子見だなマップの中心はつけ切りたいな かかー半分過ぎる前に助けたい俺がバレたでも仲間が言ってくれてるはず 俺ここでチェイス中だよみんななんで登れないんだー<笑>誰か来てくれー てくれてるケイトありがとうこれは治療せず回すか地下かそれだと救助に治療いるな。 全員治療するダメだキラーこっちに来る。いや薬小中の仲間がバレたな。えどうなってんの 戻ったノーワン要注意だな治療したかったけどキラー来てるケイト行っちゃったダメだバレてる そこか、ノーワンなし。猶予あるけどゲートが向こう側だ。他の仲間に俺ここにいるよって、伝えておこう。キャンプしないじゃあ逃げよう。 ゲートが向こう側だし、治用しよう。じゃあせっかくだからここで。光の柱の見物。二人ともここにいたのね。モレルも来てくれたのか。よしみんなでゲートへ向かおう。モレルが内職しに行った。 あなんで隠れないんだよ俺何も見えないしまったこっちは開いてないのかだ誰か モレルも あ, あ, あ, ありがとうみんな。